え大山下お隣、えー、旧の里見村あ日立太田市 里, 里見地区から参りました里見勝水伝と申します、えー、20回目を迎えた日立の国よさこい祭りに参加できたことを大変うれしく思っております、えー、本日はここに、えー、来ることが叶わなかったメンバーおりますけどもその中でも声援の方が参りましたので、えー、皆さんにぜひ楽しんでみていただけるよう精一杯踊りたいと思いますのでご0 0よろしくお願いします ありがとうございますそれでは参ります気をつけ観客の皆様に礼よろしくお願いします直れ踊り子構え 私の気持ちを込めて、礼